でままいりした、えー、本当にみんな、ね、楽しみにしてまして、えー、このコロナの状況でどうなるか分からなかったんですけどもこれだけのメンバーが本当に集まってくれて本当感無量でございますさて2曲目ですが、えー、2曲目はですね高知のよさこい祭りで総動力曲として歌われている鳴子バランこちらの方を出させていただきます、えー、子供も大人のこちらの曲の方ですね とても人気のののある曲ですのですぜひお、えー、お手拍子の方よろしくお願いいたしますそれでは踊り子構え気受け よ, うはっいいよいよサモサモサモ いよいよサのそのそノ 2回目の結局行こういやいや、寒、寒。 よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ